コードギアス、反逆のルルーシュ、ロストストーリー」取り戻そう僕の物語取り戻そう私の物語を準備万端それじゃあ行こうか。 プロの騎士団に参加したからには選択肢は二つしかない私と生きるか私と死ぬかだカレン貫通電極は3番を使う 一撃でるはい。出力確認。副車波動機構外採状態<笑>外周伝達。 どおり地下水脈を一気に水蒸気化その爆発力で大規模な山崩れを引き起こす敵はこの事態に対処しきれていないこの混乱に乗じれば聞こえるかお前の部隊は予定通り土石流を挟んで残存する敵を叩けコーネリアに近づけるの了解 を守ってみせる草月では初の実践かまずは私が指示を出すお前は期待になれることに集中しろええわかったさあここからだこの手でブリタニアを倒す予測される敵ルートの情報を送ったそのルートの最終地点に上に表示されている人パレが 今持っている戦力お前の手駒というではユニットを1体出撃させるとしようまずお前に先陣をユニットをドラッグしてくれフィールド内にドロップの際指をスライドした方向にユニットが向かてやってみせる右下のコストが減少したのユニットコストは 1.5 秒に1ずつ回復するどのユニットを優先させるかどのタイミングで出撃させるかそれが勝利へのか 思っていたより敵の数が多いのこちらも遠距離攻撃ユニットを配置遠距離攻撃ユニットは高台に配置する血のりと手数の多さを利用し敵いつでも行けるぜ頼むぜ総理は目前だな戦線を維持して敵部隊を撃破しろ やった引き続き残存兵力を分かったやるじゃないかいや、はあ、これくらいははあ、よしこの調子で別の部隊も宗月なかなかいい動きじゃないカレンかええ実戦で改めて感じる この機体ならヤツらに負ける気がしない<笑>大した自信ねでも気をつけてゼロの情報が正しければその周辺にコーネリアの腹心ダールトン将軍の部ええしかしどんな敵が来たとしてもここは通さないコーネリアのもとには行かせないだからカレンはコーネリアを任せて私とグレンの実力 あの色あの機体って噂をすればってところねねえ彼、何絶対加藤、ええ、ゼロを信じて戦い抜きましょう日本を取り戻すためによしダールトンここでお前を仕留める 攻撃だと日本解放戦線か該当するデータがありませんおそらく、新型かと思われますなんだ、こいつ早いぞ<笑>これならどうふん、<笑>いい動きをする行かせはしないゼロの元へは、決して みんなを守ってみせる？奴らを通す。私が前に出て進軍をよし、ここで食い。任せてやってみせる。 その声状況はまり相手の猛攻を耐えきるのが難しい場合は回復ユニットを活用する井上を向かわせるとしよう高台に配置すること範囲内であれば離れた位置からでも準備 OK よこれくらい耐えてみせる これで戦線は活用できそういつでも行けるぜ頼むぜ戦況、はい、はこちらが優勢、ええ あとはお前に任せるコーネリア…わかった頼むおのれ姫様ゼロ、任せて私が、ダールト姫様のために<音声>ここは倒さ…倒すわ なかなかやるな、そうです。 よしこれでとだめだおい光扇さん例の白カブトがなあの白カブトがカレンが応戦してるが分かりましたすぐにあの敵将を討ち取れなかったのは惜しいけど一刻も早くゼロのもとへ行く。 全力であいつを振り切る落ちないでよおう白兜この壮月のスピードをしても速いこのままじゃ追いつかれるランスロット並みの速さだったらこれで当たってたまるかあいつやはり足を狙ってきたゼロを生きたまま捕らえるのが目的なんだ なら、こいつ、ね、これは煙幕いやチャフかゼロ今のうちに逃げて今ならファクトスフィアも機能していない待てお前はどうするあなたが生きていれば私の復讐は叶うそのためならば私はやめろおいくそ 自分の復讐を人に押し付けるなたとえこの命を捨てることになったとしても私には成し遂げたい復讐があるやり遂げる覚悟それが必要だ<笑>そこかこの盾は飾りじゃないナナリーが安心して暮らせる父さんや母さんヒナたちのゼロの障害になる者は 私が排除する人殺しのブリタニアを強者が弱者をねじ伏せ蹂躙するこの世界を壊して新しい世界を作るために、うん